では、えっと、私の方からなんですけれども、えっと、まず冒頭に皆さんにお話ししておきたいことなんですけれども、えっとまあ、準備って話をちょっと一番最初にさせていただこうと思っております。はいえっとまあ、今、このご時世にっていうふうに、まあえっと、おっしゃった通りですね、なかなかやっぱり今、大変な状況があの続いているわけですよね。でそんな中で、えーまあ、今、新規の数が急に減った方も、まあ、いらっしゃるというふうにお聞きしてますし。 まあ、リピートの方が急に、まあ、来なくなってしまったというふうなことも聞いているんですけれども、えーまあ、ただ皆さんの、まあ、長いですね起業家および、あのーまあ、治療を経営していく中で、必要な知識についての準備を、私の方でまずは明確化させておこうかなと思っております。はい、でまず一つ目が、院、えーまあ、を完成させるということですね。完成させる まず現状で、例えば、藤、まあ、塾の時のお伝えさせていただきました、例えば新規に対するチラシのノウハウだったりだとか、あとはそのホームページを作ってみるだったりだとか、もしくは、えー、回数券の販売のパターン、えー、もしくはまあ既存の方に関する何かあの回数券を取れていくると、まあ、リピートの改善とか、いろんな媒体をまでやってないとかいうのがあれば、まあ、それをまずは完全に、まあ、今完成させるということがあできてないのであれば、まずこれやっていただきたいと。 なので、盛、え、り、ー、上げでいうところの、一、まあ、人治療院でやられているケースでいうのであれば、やっぱり80から、やっぱり、まあ大体120万ぐらいですよね。まあ、ここをまずコンスタントに出していくってことは、システムとして作る努力を、まあ必ずやっていただきたいと。もうこれは、えー、誰でも一緒の状態になってます。はい。なんですが、まあ、レネードクラブの皆さんは、ちょっと顔見えるようにしますね。はい。えー、まあ、成果を出されている方も多いです。なので、 えーま、全体の、ま、ロードマップを話しておきたいんですけれども、ま、2個目が、ま、多店舗なんですよね、ま、これいろんな起業家によって価値観が違うと思うんですけど、えっとま、多店舗の方向性に、えー、進めていくっていうことが基本的には多いですなので、えーま、自分でインをやっていって、ま、ここまで行ったるって方がいらっしゃれば、ま、多店舗展開をやるにはどうすればいいのかなってことを まあ、考えてていいいたただきたいとういうふうに思ってます次3つ目。<笑>インフォ化ですね。まあ、一番手っ取り早いのは、あの今やっているご自身で持っている知識とかノウハウを、まあ、オンライン上で販売するということ、インターネットを使って販売するということができれば収入の柱がもう一つ増えるということになります。なので、えー、まあ治療院系、一、えー、人型の治療院系というもので、ここから先、 まあ、長, い長い道のりですねもしかしたらまあ5年とか10年とかかかるかもしれないですしまあまあ地盤まで一番かもしれないよとおっしゃる方もいらっしゃるし、まあ、他店舗やっていきたいとかねインフォ化していきたいとかいろんな考え方があると思うんですけど、えーまあ、順番に話を明確化させていくとまず自分のインを完成させるっていうところで、まあ、この80万とか120万の売り上げにブレがある方はまずそれが安定するように今の仕組みを作り切っていただきたいです。 はい。これはもう絶対条件ですね。いきなり2番とか3番とかに行かない方がいい。で、えっと、2番とか3番に行く条件を明確に言うと、アベレージの 1.5 倍ですね。これ絶対条件だと私は思ってます。いわゆる次の新規事業だったりだとか、別の産業で新しいことをやろうと思うのであれば、今の院の、まあ、いわゆる世の中全体の治療院とかの売り上げって、あの、まあ、やっぱり30万と40万なんですよ。生態史の人って。で、それに対して、まあ、1.5 倍っていうと、まあ、30万。 としたらね、まあ、そんなに4、50万の話なんですけど、それやっぱり倍とか出せてますよね、これね、2倍、3倍の売り上げ出せてるじゃないですか、このベースは絶対まず必要、これがないと、2番と3番にはいけないです、絶対に。これなんか基本的な考え方なんですね。なので、えっと、まずはだから、この80から120万の水準をコンスタントに出せるんだっていうスキルとあの実績を皆さんにはまず積んでいただくように、今日も話をさせていただくつもりであります。はい でその中にアベレージの 1.5 倍ぐらいまで、えーまあ、出せるようになったのであれば、まあ、次は自分は長期的に見て多店舗展開をしていこうかなと考えるのか、もしくはインフォ化ですよね。自分の持っている知識とか、まあ、オンライン上で販売するための、まあ、準備をしていこうかなっていうので、ここで準備の話が出てきます。準備ですね。この2つが準備になってくるわけなんです。<笑>で、えー、我々は 明日に向けて成長するために、基本的には明日を作るための準備をしないといけませんで。それは昨日までのやってきた中身ではなくて、何か新しい明日を作るアクションが何なのかということを見抜いて準備をしていくことが大事になってきます。はい。なので、え多、ー、店舗とインフォ化していくときのポイント、最初の私ばっくり話をしていこうと思うんですけれども、えー、じゃあ、まずですね、 この話をしていくときに、自分はまず一番、インを完成させるというところ、今やるべきだと思っている方は手を挙げていただけないですかこの中にいらっしゃる方。まず一番の方。はい。ありがとうございます。そしたら次、二番ですね。他店舗をやっていく準備だったりだとか、あ, あれやっていくって方は手を挙げていただけないでしょうかはい。ありがとうございます。次、三番目、インフォ化ですね。インフォ化、オンライン上で販売していくってことだったりとかも、まあ、やってきたと思っている方は手を挙げていただけないでしょうか、まあ、自分は三番じゃないかなことですね。 はい、ありがとうございます。まあ、今日ちょっとインフォーカーの話をしようと思ってて、誰も手が動からなかったので、<笑>ちょっとあれなんですけれども、じゃあ、えっと、まあ、一番につきましては、もう、もう、これをもう、この方も手が上がる方が多かったので、まあ、ちょっと塾の内容と重複しますけれども、私の方で、えー、言っておくんですけれども、まあ、まず一番の方の絶対的なポイントは、このナイル川の話を完成させるということを必ずやっていただきたい。 で結局ここの問い合わせから最終的にファンになるわけです。でこれ安定して出すっていうのであれば安定イコールファンの数ですから安定イコールファンの数ですからファンが増えるチロイン作りをやっていって80から120出続けるようにすると。で基本おさらいですよこれ全部おさらいですけど新規とリピートっていうものが白い意見には2つのね柱があるんですけれども。 力の入れ具合としては新規が95でリピートが5ってことをまず絶対忘れないことをもう一度言っておきます理由は結局ナイル川が長く流れるのはビクトリア湖っていうでかい水がめがあるから長く流れるって話をねまあ私昔やったことがあると思うんですけれども絶対的に新規の流入を自分自身の持ってる広告の媒体の力でコントロールできる状態を作るってことですでここはそもそも入り口が狭いのであれば ここぐらいまでしか流れないので、10回転とか20回転ぐらいの人でやめてしまって、例えば半年1年とか通い続けてくれるファンの方を想像するところまでいかない。というふうになるわけです。なので、この原則は常にどのビジネスモデルでも一緒なので、新規を 95% の割合で力を入れつつ、このナイル川をファンのところまで流すということを経営の中で常に最重要思考にし続けること。これ絶対忘れないでください。 でそれをやっていけば、どんどんどんどんリピートの仕組みを改善していけば、気づけばファンの人が増えてます。はい。で、ファンの人が増えるための裏側には、新規が自分でコントロールできるんだっていう状態を作っておくことなんですね。まあ、これが絶対条件であるということをもう一度私の方から復習ですけれども、お話をさせていただいております。ですから、おそらくこの1番で手を挙げた方で、まあ、いろんな問題があると思うんですけど、まあ、平たく言うと、多分新規取りたい分だけ取れない。 しそれが予測できないところが、えー、障壁になっていることがほとんどであると私は思っています。もしくはそれが不定期に、えー、変動が大きくしすぎるので、先が予測できないというところで、売り上げの不安定感、えー、精神的な不安定感につながりやすいというのが、皆様方につきましては起こりやすい状態であると思っているわけですね。はい、でなので、えーまあ、この、ね、課題としては、これ一番の人の話ですよ。 80万から120万の売り上げを出し続けるためには結局は新規で、まあ、リピートは仕組み化するものなんですね。仕組み化させていって、ファンになるのをシステム化するっていう形を考えてやっていただきたいです。はい。じゃあ皆さんまず一番、インを安定させるというところで、まあいろいろ皆さん悩みがあられると思うんですけども、基本的にはまあ新規とリピート、で経営の安定はファンの数だということをもう一度思い出していただいてやっていただきたいと思っています。 ここまで皆さん大丈夫ですかオンラインの方大丈夫に取ってあげていただいてよろしいですかはい、これ基本なので、もう一回思い出してやってくださいね。